会場にお集まりの皆さんこんにちは日立大宮市より参りました宮部組です宮部の心思いが届くよう精一杯演舞いたしますご声援よろしくお願いします So- 直れ宮部君大将